はい、サブチャンネルなんですけどこれが来たよ本当だかわいそう帽子<笑>かぶってるっせんやけどはい、うん、みんなを連れてきましたねそうね、はい、お前の家からね、うん、で座布団も買って<笑>買ってだんだん生活感が出てきたそ う, そ う, そうだんだん生活でき<笑>が生えたみたいな感じで、ね、<笑><んか><笑>昔、うん、毎月やってた企画一番続いた瞬間ああかったわかった分かった分かった分かった そうね。水溜りボンド史上一番続いたシリーズ。はい。あれは、うん、お世話になった企画です。なんか、なんだろう、た、ただ喋るじゃないけど。そう。だからその、俺らの素でいける企画がね、うん、っていうのをやっぱ一個作りたいな、つってやってて、うん。そう。で、どんどん見られるようになってきて、うん、なんだろう、うやっぱ企画を僕らはしっかりやった方がいいかなっていうので、そうそうそうそう ちょっと な, くなっちゃってたのそうでもまあサブチャンネルってものを作ることができて、まあ、確かに今は確かにあのー、復活してもいいかもしれないそうこの企画まあサブチャンで復活してもいいかなと思って、うん、まあ、僕らのしゃべってるのがただ聞きたい人はねそうね、まあ、ちょっとだけお付き合いいただけたらいつぶりだもう1年ぶりぐらいなの、ね、ちょっとじゃあ行きますよ月のターンテーブル、はい、ちょっとねまあ少しいターンテーブルだって、うん、そうターンテーブルここもちょっとね何ターンテーブルってそう何って思ったの動画見ててちょっとじゃあ2月のターンテーブル出しますかこんな感じですね 出ましたちょっと意外とねあのー、毎月面白い日が多いんですよそう2月ええー、面白いこれ結構2月面白いですよ絶対ダメじゃん職場で裸になろうの日ダメだよ<笑>多分フフフフフ海外で何だよね多分ねあ海外海外だとしてもだろうあああるねあるでしょ1個だけヒットしましたでしょ 既存の慣習やルールに縛られず、裸になって自由な働き方をしている人たちを称賛する日。この日は社員全員、全来になって仕事をしましょう。<笑>おかしいな、これ<笑><え><笑>はいはい、はい。はい、次、3日。3日節分。あ, あ、いいまあまあまあまあまあ。4日、ぷよぷよの日。えおぉ。ぷよぷよ大好きなんですよ、実は。カンティがうん。プ っっていうふにとよっていいううと そ, <笑>それさあ「プ」っておかしくない?<笑>プはにだ「プ」は2だそうで「プ」でも微妙だと思うようん、まあ2つの「フ」で「フ」だから「プ」たまにあんじゃん<笑>それ無理じゃねっていうのないたまにあらあ ら, あら覚えれない覚えれないっていうのないどういう語呂合わせ<笑>ってやつねあれちょっといつかは言いたいな<笑> 13日これ銀行強盗の日それは何対策する日いや銀行強盗が初めて行われた日<笑> マジうん。たたえちゃってんじゃん。そうだよ。えー、1866年のこの日、うん、えー、当時の人々に西部のロビン・フットともてはやされたジェシー・ジェイムズ兄弟が初めて銀行強盗に成功した。この事件はアメリカでえっ、ー、と白昼に起きた初の銀行強盗事件として、うんえー、確かに確かに。言われている。だからさ、銀行ってそんぐらい無理って思われてたものなんじゃない、うん、う, んうん。いや、そこ行くっていう逆転の発想だったもんね。うんうん まあ、14日バレンタインデー、はいはい、15お菓子の日これ1年半前の僕らここにすごい怒ってましたねああだからこの次の日に当ててるからでも、うん、同じことを思ってるわ。<笑><笑> 2年前といやだってバレンタインデーで、うん、あのチョコの会社が作ったチョコを売るための日でしょ、うん、やべやべっつって次の日お菓子、うん、で前の、はい、前の日だと怒られそうだからそうそうそう前の日にしたら「2days」ツーデーズみたいな感じでして、うん、でチョコも 仲間だよみたいなうんうんで20日アレルギーの日だそうですもう俺毎日アレルギーの日なんだけどね<笑>俺は大丈夫ですか食べてないですか食べてないっすよ元のためにリップ来ましたよ<笑>誰こんなん作って<笑>誰がなんでそんなさ、うん、ことをすんの100万円欲しいからでしょいでもこういう人ダメです<笑> 27日、ここうういうことで、はい 新選組の日趣味なんじゃないまあ、そう日本史が好きではいはいはい新選組も大好きだから、まあ、誰が好きとかある分かんない一切トあの新選組じゃない新選組じゃないって、うん、そうなんです僕はなんか銀魂であーあーそっかそっか新選組はすごいファンになって日本史選択だったんで僕はま土方好きですねああ土方ね土方さんの何が好きなの いやね、うん、かっこいいな。あの人は最後、生き残って、爆、う、風、ん、側で戦ったんだけど、トバフシの戦いで負けて、うん、火の手が迫ってる中で、一人で敵に向かってったっていう状なこれが2月でした。も、は、し、い、ね、好評だったら3月もやります、はい。やりましょう。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。